よりやってまいりました東海大学響とは申します本日この会場が一発目の演舞となっております踊り子一同全力で踊らせていただきますのでご青年お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いいたします それでは心にともせ、背に心出せ、十三代目響き、き燃えろあたかし。 何 行きてみようか 見てくださったお客様に、最高の笑顔でありがとうございましたありがとうございました響き撤収ありがとうございます東海大学です。